しますんこんばんは第四十五代ミス宮古島二度の竹富美代と申しますそして私の隣にいるのが沖縄市のエイサーキャラクターエイボーくです やんちゃな男の子ですどうぞよろしくお願いいたしますエイサーの演舞の前に少しのお時間ではございますが宮古島のご紹介をさせていただきたいと思います宮古島は大正6つの島から成り羽田空港から直行便でおよそ3時間の場所に位置する沖縄県の離島でございます 6つの島すべてがサンゴが盛り上がってできたことから別名サンゴの島と呼ばれております山や川がないため海に土砂が流れ込むことがなくどこまでも透明な海が広がっておりますそして2015年に開通したイラ部大橋の長さはなんとサンゴの島3 5 4 0メートルあり 無料で渡れる橋として日本一の長さを誇っておりますイラゴー橋から見える宮古島の海はバラエティに富んだ様々な青が重なって思わずため息が出るほど美しく訪れる人々を魅了しますそして本日は宮古島の冬の味覚を紹介いたしますそれは宮古島のメロンです宮古島のフルーツといえば夏はマンゴー冬はメロンなんです サンゴの島ならではの土壌が水の管理が命のメロンにとってたっぷりの土壌ぴったりの土壌なんです日本最南端のメロンの産地宮古島のメロン是非一度味わってみてはいかがでしょうかそして今日は宮古島の冬の味覚を紹介したんですがこれからはエイサーの演舞によって沖縄の夏を 体 感, 体, 験体感しサンディがありがとうございました。